皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年1月18日、バトルグランプリが始まりました。今回は6対6の特殊チーム戦らしいです。でも、今日は超 DQ10TV が放送されるので、明日行きます。というか、超 DQ10TV があるので、今日はもう何もできません。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。